サーブでフットばス方がかっこええなジャンフロ飽きてきたしななんでバレんねん今決まってんのはジャンフロの方やろリベロ潰し始めたんなら最後までせえやはいコート外で静かな西野君は初めて見る集中しているからと思いたいけれど